皆さんこんこにちは今日は研究室を飛び出して沖縄の森を探検してそこに住む生き物たちを発見してみましょう皆さんは沖縄に住む野生動物たちのことをどれぐらい知っているかなちょっと腕試しということで野生の生のき物クイズをやってみよう準備はいいかなそれでは早速スタート 問題1夜の森で撮影されたこのビデオの中にいる生き物はなんだ ?A カピバラ B 毛ナガネズミ C ウサギ。 正解は B の毛長ネズミでした毛長ネズミは頭から尻尾の先までの長さが60センチもある日本で一番大きなネズミです山桃や松ぼっくりなどの木の実が大好きうーん美味しそう普段は木の上にいることが多いけどこうやって地面に降りてくることもあるんだね問題2 よーく耳をすませて聞いてみよう。森に住むある生き物の鳴き声が聞こえます。その正体はなーんだ？ A. ヤンバルクイナ B. 石川ガエル C. イソヒヨドリもう一回聞いてみようみんな何の生き物か分かったかな正解は A のヤンマルクイーナでした。 ヤンバルクイナは本島北部にあるヤンバルの森にだけ生息している鳥で昼間は森の中をうろいろしているけれど夜になると木に登って眠るんだよ臆病なのでめったに姿は見られないけど大きな鳴き声だけは森の中でよく聞こえるよ問題3この写真はある小さな生き物の体の部分。 何の生き物かわかるかなこれはちょっと難しいかも。A、ひゲブトアリ。B、沖縄ひげ米つき C、ひゲブトハムシダマシ。これだけじゃわからない。他の写真も見てみよう。うーん、まだ難しいので最後のヒント。 これでかかったかな正解は A のヒゲブト ア, アリは沖縄にしか生息していないとっても珍しいアリですっごく小さい体長はたったの2ミリ木の皮の下にトンネルのような巣を作ってその中で生活していて外には出てこないそれに足が太くて短いから地面を走るのは苦手でよーく転んじゃうんだ 問題四。これは森の中で撮影されたある生き物のビデオ何かわかるかな A 日本イタチ B 沖縄トゲネズミ C ウィリマングース正解は C の ウ ィ, リマングースウィリマングースはもともと沖縄にはいなかった外来種今から100年ぐらい前に海外から人間に連れてこられて沖縄中に広がっていったんだよ彼らは肉食食動物で鳥やトカカゲ、カエルなんんかを食べてるんだ実はこれが問題で沖縄にもともと住んでいる生き物に被害が出てしまってるんだよ。ということで。 クイズはこれでおしまい何問正解できたかな沖縄の生き物たちのこと前よりも詳しくなったかなこのクイズに出てきた生き物たちはみんなオイストが行っているオケオンチュラモリプロジェクトの調査で観測されてるんだ沖縄の自然を観察しみんなで守っていけるような仕組みを作るために科学者や地元の人たちと力を合わせて研究してるんだよ ケオンチュアモリプロジェクトについてもっと知りたい人はこの QR コードかビデオの説明欄にあるリンクにアクセスしてみよう今日はここまでクイズに参加してくれてどうもありがとうまたねバイバイ